笠寺一里と申しますえー、この演武ですね、えー、本日初の演武とさせていただいております今年の作品のテーマ笠寺一里があなたを全力で盛り上げるこのテーマになっております目の前のお客さん一人一人を全力で盛り上げていきたいと思いますそれでは精一杯踊らせていただきますどうぞよろしくお願いします<笑> はっこうさエーええなはなめぶき流れる you <laughs> Oh, yeah! ありがとうございました